皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。9月14日、フェスタ・インフェルノが開催されています。早速、現地に向かいましょう。今回のお相手は、邪送街デルメゼでした。実装初日にサコさんで乗り込んで、フルボッコにされた相手ですね。8人いればなんとかなるでしょうということで、安定性を増すために、天地雷鳴子で乗り込みました。 今回のオートマッチングですが、回復が厚めの構成となりました。ただ、少し厚すぎたかもしれません。攻撃役が足りていない感じがします。全滅することはないでしょうが、時間は大丈夫なのでしょうか。はい、残念でした。20分戦って時間切れというのは、なかなか精神的にしんどいです。というわけで、2回目でなんとか倒すことができました。 二回目は魔剣士で行きましたが、結果的に役立たず感が否めない結果になってしまいました。それに引き換え、お仲間の魔物使いたちがすごく強かったです。無知のクラッシュチェーンが物質系相手に強いので強かったです。語彙力。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。